台車を降りて東大寺の方に向かってるんですけどこっちの方が鹿さんが多いんですよなおかつ鹿さんとの距離がめちゃめちゃ近い<笑>くつろいでいる人のすぐそばで鹿さんたちがいるんだもんこんな感じで。 雀の音の話しながら普通に歩いてんだもん。背景ぼかし機能を使ってるから見づらいでしょうけどね。あまり刺激しないようにしましょう。鹿さんも感情のある生き物だから。そうだよね。鹿さんも怒ると怖いよね。というわけで何台もが見えてきました。 何をやっているんだ、君たちは。というところで、東大寺来ました。華厳宗大本山、東大寺ということで。さあ、入りますよ。いやー、何年ぶりかな。学生のとき以来ですよね。この東大寺の参道にたくさん鹿さんいるんです。春日大社の日じゃないな。 来ましたね、これが有名な東大寺の南大門ですよ早速大仏様とご対面していきましょうそして今日2回目の参拝初詣でやり遂げましょうは階段が急だな南大門の両側 な感じで二号像が立ってます足を運んだのが随分前だったんで忘れてましたし多分忘れてたというかただ知らなかっただけです大仏殿の開門時間が午前8時閉門は午後5時までとなっているようです まあ大丈夫でしょう。大仏様とご対面できたらそのまま引き上げるんで。興奮のあまり我を忘れてここが仏教寺院であるということを忘れておりました。神聖な場所なので中に入るときは挨拶が必要です。というわけで。では境内をさらに進んでいきます。 ちなみに南大門は裏側から見るとこのように見えます登ってくる太陽と被さって光合しも見えますよねすぐ近くに大仏殿と博物館のセット券を販売しているチケット売り場あったんですが大仏殿と博物館両方足を運ぶ場合はセット券が1000円で売られています ただし大仏殿だけとなると配観料が1000円かかりますあとこちらの関係者の方から大仏様の撮影について聞いてみたところご迷惑にならないように配慮してくださいということで条件付きで撮影許可もらいましたなのでそろそろ大仏殿が見えてきましたよ何十年ぶりかもう忘れたけれど奈良の大仏武者名仏様とご対面です やってきましたここが東大寺の大仏殿入道口はあちらすでに列ができております入道口入りますなんとか中に帰ることができましたこれから600円の入道券を購入します一般入道券ゲットできました向こうに改札口があるんで改札抜けて 遠くに見えますね。あの大仏殿に向かいたいと思います。いや青空と雲の下でキラキラ光ってますよ。お願いします。これで中に入れます。いよいよご対面の瞬間です。 ちなみに撮影は手持ちでお願いしますということで僕一応ポールポッド持ってるんですけどもちろんそのそもは い, いです今から大仏殿行きます大仏殿にずいぶん近づいてきました運にしてもやっぱでかいな大きすぎるでしょうこの構図で撮りたいぐらい まあ、そんな冗談は立 て, ておいて東大寺の大仏何度も焼き打ちを受けてその度に再建され復活してご迷惑をおかけしないようにしながら撮っていきたいと思いますこの格好と階段の相性は良くないです したらお賽銭を投げて今100円玉しかなかった今100円玉しかなかったカメラ持ちながらなんですごくバチアイタイだと思うんですけど片手で すすごいですよズームアップしなくてもこの迫力なんだもんカメラに収まりきらないせっかくなんで大仏殿の内部じっくりご覧いただければと思いますこちらにご蔵菩薩様がいらっしゃいます こっち目を向けると高温天という神様がいらっしゃいます創建当初の東大寺五十分の一に縮小復元した模型これだそうです鎌倉家に創建された時は大仏殿この形をしてたんですね こっちが江戸期再建時の時ルシャナブス様を裏側から見るとこんな感じになってますやっぱり光合しさが伝わってきますね びっくりしたんですけど大仏殿の中には売店もありましたあと差し図像修理ご寄進のお依頼ですとか東日本大震災復興に出す現金箱ですとかいっぱい並んでます<音楽>こちらの神様は多聞天どんな神様何かについては僕もよくわかってません で、こちらがニョイ観音様先ほどの極蔵菩薩様と合わせてルシャナ仏、東大寺の大仏を両側から守るような形でいますねということで東大寺の大仏とご対面できました初詣もすることができました雑なところもあったかもしれませんが大仏様にようやく会えました では<音楽>この<音楽>出口は向こう側みたいですね。 東大寺の大仏殿参拝奈良での一人旅でこれ以上ない思い出ができました東大寺の大仏殿で初詣参拝を終えることができました最後に氷室神社足運んで今回の奈良での初詣締めくくりたいと思います 何台もも抜けて随分通りの方へ戻ってきましたね逃げちゃった。 近くなに来たのに何も食べないで買えば来ていかないと思うのでこちらの天平庵さんの、ね、焼き餅行こうと思います何の気なく立ち寄ったさっきの天平庵さんでこっちのあの新た新たっていう焼き餅を買ってきました一個百五十円でした 中身はこんな感じでしたじゃあいただいちゃいます多分粉がまぶしてあるんですよね焼き餅と聞いてどんなものなのかなと思ったらほんのりと焼き色がついていて外側の皮がもっちもちで中に入っているあんこが多分粒あんなんですけど噛めば噛むほど甘みがふわっと広がってくるそんな感じのお菓子ですうまい いうわけで、ごちそうさまでした。それでは、一番最後に行こうと思っていた氷室神社、今から参拝します。えー、これが本殿ですか。 この表門東西廊は奈良県の指定文化財なんだそうですこれが義務神社で有名な氷みくじです 受付で授与料200円でくじを引いてこの氷に貼り付けると文字が浮かび上がるそうです今回は先を急ぐので次回にしたいと思いますコインスイッチに100円玉を入れると画学の奉能ができますカテンというメディタイ曲だそうですで、これが氷室神社の舞伝拝伝なんだそうです の許可いたただきましたんで銭100円を使って非常におめでたいという無楽曲聴きながら奈良での参拝を締めくくりたいと思います。 一人で奈良市に足を運びまして今回の旅行シリーズ紀伊半島編のテーマ初詣にちなんで奈良公園内周辺にある三つの神社とお寺春日大社東大寺そして氷室神社個人的に気になる寺社仏閣を思いつくままに回ってみましたいかがだったでしょうかこの旅行動画楽しんでいただけたでしょうか是非コメント高評価チャンネル登録をお願いします次回のキー半島編第8話 いよいよ最終回です。18切符の残り回数も1回となりました。足を運ぶのは滋賀県彦根市です。予定としては彦根城を回って、彦根市内でとても有名な酒屋さんがあるので、そちらに足を運びたいと思っています。最後の締めくくりになるような気楽な気持ちで見ていただける内容にしたいと思っておりますので、どうぞご期待ください。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。いい ご注意ください。